シチュエーションゼリフお願いします何が「シチュエーションゼリ フ, シ チ, シ, ゼリフシチュエーションが難しいんですよね<笑>そうなのよ結構難しいのよねなんか他ののんかいろんな番組でやるやつとはなんか一味違う感じがする、うん、そうなのそうなの<笑>じゃあどうするあじゃあ私からいきますじゃーん長いんだよな はい分かりましたえー、はい大丈夫オッケーです あ, あでもなんか前と違うセリフになってるそれではあかりんの超キャワワなシチュエーションセリフまで321どうぞうんうんうん<笑>あれ本棚が高くてうまく取れないよえあ取ってくれてありがとうやっぱり男の子だね好きになっちゃいそう なーんてね。ふー<笑>終了終了終了。あの男の子がこうすって取ってくれたんですね。そうです。優しい。でもわかりません。この気持ち性小さいと。わかる。わかりますよね。大体の本は取れないんで。そうなんですよ<笑>、うん。普通にこれ日常的にありえるんですよね。うん。でもさ、二十八年生きてきて。うんうん 撮ってくれる男子なんていないってもう知ってる<笑>あれいなかったですかいや私小学校中学校高校と学校の図書室に行ったら<笑>、うん、なんか誰か撮ってくれるんじゃないかと思って<笑>期待していた、ね、ちょっと期待して、うん、あやっぱその期待できなかったのか な, <笑>ののかな<笑>ちょっと待ってる感が出てた<笑>うん、ーんみたいなこ撮ってくれてたかな<笑><笑>もらうけどもうにじみ出ててだからなんかもうなんていうのこうやって撮れないな ですよれないないが誰も撮ってくれ<笑>でも確かに本はあんまりないかもしれないですね図書室に来る男子がまずそんなにいないから確かに何かでも黒板とか結構やってくれる人いた私あ黒板はあるね黒板本当に届かなくて本当<笑>だってこのまま消せなかったらこのまま上残ったまま授業始まるぞみたいな<笑>たまにあったありましたよねたまにあった届かないんですよね